平成29年4月1日、震災から1年、復旧と復興、これまでとこれからをテーマに、第1回、阿蘇復興シンポジウムが阿蘇市の阿蘇体育館で開かれました。開会を前に、熊本地震で亡くなった犠牲者の冥福を祈って黙祷を行った後、阿蘇市社会福祉協議会の藤崎三郎事務局長が挨拶してシンポジウムが始まりました。 このシンポジウムは、行政や住民、そして、熊本地震で全国から駆けつけたボランティアを交えて、復旧復興のあり方を探ろうと開かれたものです。まず、麻生広域行政事務組合消防本部の西岡博之消防長が、地震で被災した人たちの救助の様子を映したスライドを使いながら、熊本地震消防最前線と題して基調講演し、 災害に対して不足の備えが大切と話しましたそして阿蘇市災害ボランティア連絡協議会の中坊誠さんや阿蘇市刈尾区の元区長灰瀬雄一さんらが熊本地震の本震が発生した当日の状況などについて報告しました続いて復興に向けての提言をテーマにパネルディスカッションが行われ 5人のパネリストからは、行政だけではどうにもならない現場がある、またボランティアでも解決できない現場がある、などの意見が出されていました。会場には行政や市民、ボランティア団体などからおよそ50人が訪れて、熱心に耳を傾けていました。